実は先日12月13日に川崎市に対して公文書開示請求をしました対象の文書は川崎市人権童話対策 生活相談事業に係る文書です。自転車ってね、川崎市にあるんで、まあせっかくだから川崎市のことを調べようっていうことですね。まあ実はね、同じ文書ね、昔も請求したことがあるんです。まあそのことはまあ後で話すとして、これ何かっていうとね、実は童話対策事業なんです。皆さんね、川崎市が、え神奈川県川崎市が童話対策事業をやってるなんてもう知らないでしょでもね、川崎市って実は童話地区ないんですよ、正確にはね。 で、この相談事業っていうのはですねあのコラボの問題でも皆さんねもううすうす気づいてると思うんだけどもやっぱり税金のの無駄遣いの温床なんですよね。例えば道路工事したりとか橋を作ったりとかあるいは何か箱物ビル建てたりなんていうのはそれはまあ成果というものは目に見える形で出てくるわけですね。 できたものに対して税金がいくら使われましたってことになると、まあそれが妥当なのかっていうことがまあ分かりやすいわけです。実際この、このお金を使ってこれができましたっていうことが分かるわけだから。でも相談事業っていうふうになると、これね、その費用対効果っていうのが見えないわけです。 だから非常に不透明ですよね。で、他にもですね、例えばこの新聞を買ったりっていうのも、これもね、やっぱり税金の無駄遣いの温床です。まあちょっとこういう言い方は語弊あるかもしれないけども、まあ総会屋とかヤクザとか、あの、反社の人々がですね、まあ合法的にというか、そのまあ都合よく人からお金を巻き上げる手段として、やっぱりこの相談料、コンサルタント料とか、あるいはなんか新聞代、広告代っていう名目っていうのが、 まあ昔から典型的なパターンなんですよ。まあそのあたりはなんかもう、その費用、費用に対する成果というものが、この、まあ見えにくいものですから、もういいねになっちゃうんですね。だから、そういうなんか不透明なお金が動いてしまうと。ただ、この川崎市のね、人権童話対策生活相談事業っていうのは大変不透明なんです。で、今からね、えー、5年か6年ぐらい前にもね、実はこれ請求したんですよ。で、 このチャンネルで、え川崎市の三部落巡ってピンポンしましたっていう動画があったんだけども、あれ消されてしまったんですね。で、あれ一体何をしてたのかっていうと、まあもう動画ないんだけども、 川崎市には3つ部落があるんです。これ全国部落調査でわかるんです。えっ、ー、と、マリヌとハヤノと、あと下作のべっていうところに部落があるんですね。ただ、川崎市っていうのはですね、童話地区指定をしてないんですよ。だから、そこはね、正確には童話地区じゃないんです。ただ、歴史的には部落ということで記録は残ってるんだけども、じゃあそこで実際にこの相談事業が行われているのかって言ったらね、 それはないんですよだから実際ピンポンして調べたっていうのはそういうことです。実際3部落行って住民の家をね、えー、訪問してピンポンしてこういう相談事業知ってますかというようなことを聞いてみたんだけども結果はですねその相談事業があるっていうことを誰も知らない。でなおかつねそこが部落だっていうことを知らないんですよその住んでる人自体が。 うん、そういうことです。だって、川崎市で部落って言ったってね、もう戦後に動画対策事業もやってないんだから、もう歴史的な、もう昔の話になっちゃってるんで、もう住んでる人は部落なんて意識全くないわけです。ただ、それにしてもですね、この相談事業については、実はね、まあ、その表示するんだけども、もう本当もうノり弁ノり弁というか、 あの、コラボのね、あの、東京都のあの、若年女性支援の件は、一応その、まあその団体名と代表者名と、あと、まあその団体の住所なんかも出てたのかな。だけどね、この、川崎市の相談事業に関しては、まあ団体名はさすがに出てくるんだけどね。全日本同和会と解放同盟と、あと人権連の川崎支部っていうふうに出てくるんだけども、まず代表者名が黒塗り。 住所もわからないと。で、電話番号も黒塗り。で、これ一体どうやって相談するんですかってことに。 なりますよね。だって、団体の名前だけで、連絡先も、じゃあ、誰の名前って分かんないんだから、これ一体、どうやって相談するんだっていう話になるんだけども、まあ、でも相談しましたみたいなね、そういう報告書が上がってるんですよ。もうおかしいですよ。おかしいです。で、ここは審査請求をしたんです。自転車としてね。で、審査請求をしたところですね、じゃあ、なんでこれ、黒塗りにしてね、隠したんだっていうことをですね、川崎市が説明するんだけども、すごい説明したんですよ。 3団体っていうのはね同和3団体っていうのが、まあ、同和団体であってこれらの団体の構成員は我が国における人権侵害市場においてもっと とも過酷な差別を受けてきた個人や家族から構成された団体でありその役員に関する情報も一般の法人や団体の代表者などの機関に関する情報に比べ個人に対する人格的攻撃や差別的取り扱い事件を起こしやすくっていうふうに書いてあるんですええー、なんかすごくね、この行々しい言い方なんだけどもまあ結局その童話団体に属する人は部落民だから特別な扱いをしないといけないっていうことなんですでそこでねこのあの 暗く回ってピンポンの話が出てくるんだけどもまあ、その過程でね実はその全日本党和会とあと開放同盟に関しては事務所を突き止めたんですよでその結果ですね開放同盟の事務所は実は大善寺にあった大善寺ってこれ部落じゃないですよ確かアソックだったかな部落にないんですよ部落外なんですよ開放同盟の事務所がまあ事務所って言ってもただの民家ですけどねで。 全日本と和解に至ってはですね、これ横浜なんですよ、事務所が。川崎市内ですらないんですよ。もちろんそこ道和地区じゃないですよ。なんかすっごい豪邸があってベンツ止まってましたよ。で、そこもピンポンして、えー、その川崎支部のね、支部長に聞いてみたんだけども、まあ答えられんみたいな話ですよ。もうノーコメントでした。で、そのことを僕は川崎市も行 川崎市に対してね、まあ、審査請求してるんで、その審査会に対して言ったんですよ。よおかしいじゃないかと、少なくとも、その、全日本同和会と解放同盟に関しては、これ、ブラックの中にないし、その、代表者、 がとても部落の人間とは思えないぞと。少なくとも川崎の部落の人間ってことは絶対ありえないからね。その場所からして。で、まあ、その名前も知ってるから、あの、川崎市の部落の名字じゃないです。確実に。まあ、あのー、解放同盟の方は一応本人に直撃してちょっと聞いたんだけど、やっぱ聞いた感じでも、これ違うんじゃないかな、というふうに僕は思いましたよ。で、そのことを、じゃあ、審査会に行ったら、まあ、それでもって、結局ね、えー 住所、電話番号で代表者の名前っていうのを黒塗りのままでした。ただ審査会ちょっと頑張ってですね、あの、その定款とかですね、まあ団体の規約とか予算関係も乗り弁状態だったところを一応はね、あの、ある程度は開示してくれたんですね。ただまあ実態としてはですね、その、 川崎市が出した70何万円だったかな ?76 万円だったかまあそのぐらいのお金をですね、まあいわゆるその日当というか費用というか給料みたいな形で、えー、 その支払ってですね、相談員にそれぞれ、3団体の相談員に支払って終わりみたいな感じです。まあ、の費用については、まあ、それぞれの自主財源から出してるみたいな、まあ、そういう体裁になってましてね、体裁になってました。ただ、それにしてもですね、その代表者の名前と、その連絡先住所も分かんないっていうのは、あまりにひどいじゃないですか。で、そしたらね、なんか理由が変わってるんですよね。 うん、え最終的にその審査会が出 し, 出した結果としてはですね、えー、そうなんか童話団体や童話団体構成員について、まあ、敵対的な内容の書き込みがインターネットでされたりしてですねそのつまりその童話団体の構成員というものが何かその攻撃されやすいとかね 非, 非難されやすいとかなんかそういった趣旨で、えー、非公開にされたんです。 まあさすがにねこの人たちはブラック民だっていうことは結局言えなくなったんだけどもでも結論としては変わらないわけですよ同和団体の構成員というのは差別されてるんだっていうふうに言いたいんでしょうねでもそれはおかしいと思うんですよという話になるとそのブラックとは何の関係もなくても同和団体に属したらね自分たちは差別されるんだっていう。 話になってしまうわけですよ。じゃあ、だったらですよ。例えば、暴力団とか、反社の人とか、その、まあ、童話団体に入るなり、まあ、適当に童話団体なんかをね、でっち上げるなりしたら、例えば、その、公金なんかの使い方にしてもね、不透明なやり方をやっても、その、住所とか自分の名前っていうのは出さなくて済むっていうことになってしまうわけですね。まあ、実際そうなってるとしか思えないんですよね。うん なってるとしか思えないというか、なってますよね。もうその、そのまんまで。で、まあ、まあ、その前回についてはね、まあ、とりあえずここまでね、川崎市を追い詰めたんで、まあいいかなと思ったんだけどもね、ただ今回については僕どうしようかなと思ってるんです。例えば、もう一回審査会にかけてね、今度こそ、あの、住所、氏名公開してもらうか、あるいは情報公開訴訟を起こそうかなと思ったんだけども、僕もうね、 審査会もね、で、裁判所ももう信用してないんです僕、はッして、アッチて、情報公開の問題については。もう、そんな、もう、僕はやってるね、もう200人ぐらいから、全国部落調査の件で集団訴訟を起こされてるんだけども、もう裁判所の判断としては、地名が個人情報ですからね。あの、 だから、そうなると、もう僕信用できない裁判所は。だからちょっと別のアプローチでいこうかな、ということを考えてるんだけども、まあとにかくその、まあ文書が出てこないことにはわかんない。で、年末ね、挟んじゃうんで、まあ文書出てくるのが来年1月の多分半ばぐらいになるんかな、と思うんだけども、まあ出てきたらね、ちょっともう一回、この、 相談事業について検証してみようかと思います。一応その問題点まとめますね。相談事業をやったという体裁になってるんだけども、その相談先の住所も氏名もわかんないんですよ。これで一体誰が相談するんだっていうことで、とてもですね、これは川崎市のその部落の 人た仮にねじゃあ川崎市以外の、えー、童話地区ブラクから来た人に対する事業だって言ってもじゃあそういう人たちがですねどうやってその相談先を見つけるのかってその手段がないわけですよね。まあ、僕は実際その伊勢原のブラ童話地区に本籍今置いてるんだけどもじゃあ僕はねいや僕ブラクのブラク民なんだからじゃあ相談したいんですって言っても絶対教えてくれないんです。 まあ。 まあ、はちしてこれ、あの、お金を不正に使ってるとしか思えないんでね。うん。だから、このことについては、ちょっと別の方法で、えー、検証というか、もうちょっと追求してみようかと思います。なんかコラボの件もあったんでね、ちょっとあんまりひどいんで、やっぱり、その、まあ、70万そこらって言っても税金ですからね。えー、ちょっとこれは一応、川崎市に、え、住所を置く法人として、もうちょっと追求してみようかと思います。ということで、今回はね、こういう怪しい相談事業が川崎市にあるんだぞというお話、 いたしました。